はい、こんにちは。はい、はえっ、ー、と、今日もですね、盆栽世界、さっとのコラボ、はい。第4弾、今セセ、セッティング中です。<笑>はい、<笑>はい、今日は実技編ということで、六、はい、宮さんにですね、畳み込みをやっていただくと。いうことで、うん、先日、あの、大谷大野さんに行って、はいえー、大量に仕入れてきて、えっ、ー、と、この中素材をですね、探していただいて、畳み込みを教わると。 新藤、えー、さんもですね、えーとはい、ご自分で持ってこられたやつをう、はい、っ, っかくですからやりながらお寿司いただくということでちょっとやってみたいと思いま す, お願いします、はい、これすごいですよね私が大好きなお寿司なんです、はいはい、こ, れこれを今日作っていただいて今度また盆栽宮殿それを実践したいというふうになっちゃいますねああそっちにもあるもうたくさんたくさんあるんではい これなんかもすごいですよね、うんうん、こ, れこっち前にした方がいいあ、こっちうも、んまあ、こっちだとさ、ええ、まあ本来あの木としてはこっちが前なんでね、はいはい、でもこのシャリがさ、はい、こっからこっちを前にすると、はい、さもたぬきっていうような感じするじゃないこっちだと完全にもう枝から作ったジっていうと、はい い, はい、いうことですね、うん、これはたぬきではないんですもともとこれだけ太いものにあったわけです ですね、うん。畳み込みもすごいんですけど、そのシャリなんですよね。シャリの作り方こういうのもね。まず畳み込むということと、シャリ、これはこれあこれですね。これの方がいいですね、うん。はい、これがシャリですね。シャリもあれですね。こう真ん中がこう出て周りを削るような感じですかね？うん、なんかシャリ作る時ってこがかけてるとかなんかありますか？いや別にないんだけど、その 場,、えー、そ, の場でその場でっていうような感じ。 まあ、ここにねじん沙をつけると木が少しでも大きく見えるかなっていうような感じで、はい、初めからこういう構想はないからやりながら、うんあのうん、構想していくっていう感じで、うんうんうん、こういうのもね我々やるとのぺーっとなっなちゃうんですよね、うん、ただ皮むいただけでのぺーっとなっちゃうんだけどそれをこう自然っぽく、ね、作るっていう。 昼間あたりなら、もうこんなのはしっかり勉強<笑><笑>学校の<笑>学校の<笑>、はい、学校<笑>ということでこの中からですね選んでいただいてミコンやっていただくと目標はこれですね目標はこれでこれを作ると、はい、この動画を見ればそのそ、ね、手のひらサイズの<笑>心拍が作れるとするということですよね<笑>、はい じゃあこの辺でこの辺でよろしいんですかね。ええ、センチぐらいですかね。幹は。1センチない、うんうん、あるかないかぐらいですかね。うんうんうんうん、本来は加藤宮さんの凄さを見せるには本当はまっすぐなやつが終わったんですけど、うんうん、あなかなかそのまっすぐな素材が見つからなくてですね。そねはい、あの曲がついてますけども。それでまず始めるのは下枝、この辺にいらない枝っていうか葉っていうのがあるからこういうのはどんどん。 落と す, いいですか。それでこの時にこの枝は枝ねえんじゃないかなと思っても、もうかけてからどの枝が枯れるかわからないから、枝はなるべくあの取っといて、多めにあの枝を作っといた方が、あとは完全にいいかと思います。あんまり葉を抜くと気性が落ちる。はいはいそうですね。木に負担がかかる。それで針金をかけるから余計。 倍増しちゃうわけ、うんはいはい、だから本来は枝葉を抜かないようにしてかけるのがいいんだけど、うん、そうすると結局もうこの辺なんかこのまんまでするともうどうしようもない針金、はいはい、かけてもそうそうです、ね、ここの真ん中の枝はこういうふうに縫い、はいうんはい、ほんでこれ2本であれして元の方のこのこういう葉はうん。はい たぐっちそうこのままかけりゃいいんだけど、ね、畳み込んだ時にもう葉がぐしゃぐしゃになっちゃうじゃない、はい、ここ で,、はいそうですねうん、これどっちに曲げるかわからないけど、えー、こっちにあの左に落としてきた時にはもうこれは完全に枝枝が潰れちゃうからさあもう内側、うん、それを、ねうん、ちょっと予想して、はい、ここに取ってあげてもいいんじゃないかなと、はいはいうん、ちょっといいですか うんうん、我々言っってていいのは、はをにねちょっとんのある囲み屋さにには、はと、あとっこで、ね、ちょ私が、まあ、悪くがちゃった。<笑><笑> 当然もうこれでこんだけの長さがあればこの3分の1ぐらいまで折り込んじゃうからまだこれじゃ多いかなっていう感じん。あえて畳み込むために抜いてるようなそういうことでねまあ本職のシルマさんに言わせるとあんまりあの歯は抜かない方がいいですよこれは当然なんでね、はいはいはい てから怖いから葉っぱ残しくんですねやっぱりね。と、うんうんええね、いうのはやっぱり養分を上げる力が減っちゃうじゃないゃですか、ねうんまあ、結局そのぐらいしないと、うん、畳み込めないこういう針金かけ曲げてからだとこういうこうい う, う, こ う, いうもう曲げちゃったら こ, うう こ, れ, これできないですよ ね,、うん、こ, れらのねこれのねこういうやつ、うん、なるほどは先にかけておくってことですね。うん、そうしれば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 の<笑><笑>の大先生<笑>どうすアシスタンンン<笑>ント今日はいやいや今日ははは現状でででででですすす<笑>すかか、ね、かこここ辺ねねしたららいですか、はい、はい目標はセンチとセン チ, チまで<笑>そうですね。どうか はいどうかですねはいまあこのぐらいの素材ならね結構どこで も, もん、ね、うんありますありますはいそうです、はい、もう二三千円で買える素材です ね, ねこの辺のね続いては針金掛けはいこれで二ミリぐらいですかこれ二点五二点五二ミリかなあもっと太いのありますよもしあれだったらちましょう貸してください掛ける前に足元を掃除しますこ、うん、れはやっぱ埋まってる場合がええ、うんはい で正面はどっちかとかとが、うん、ちょっとまだまあ木の流れだとこっちはほら腹が出ちゃってるからさ、はい、こっちじゃないかなと思うんだよこの立ち上がりがあ、うん、あこっちよりここはほら腹が出ちゃってるんじゃない、はい、だからこのくぼみを正面にした方が、はいうん、今の段階ではうんでこれも足元を掃除したっていう感じですね、はい、さっきより。 足元がが面白い根が出てきたからでやっぱり小さい木っていうのは汚れてるとやっぱしどこが枝でどこがあの根なんだなっていうのもはっきりさしておかないと本鉢に入れた時に分かんなくなる可能性があるから針金をかける時にやっぱし幹にしっかり隙間がないようにかけなきゃならないから。 ここまで来たらこの辺でまあこの辺が一番あの持ちやすいところなんでね持ちやすいけどそれじゃあ開いた時に遊びができちゃう幹と針金の間必ずこの幹に近いところでこういうふうに持ってくるわけでほ、うんでまたこっち来たら同じようにこの幹に近いところでこういうふうに。 針金を持ってきたくなってちょっと遠いところからこう動かしたんですけど、うん、やっぱそれだと幹にしっかり巻けないと思うんで だ,、はい、だから必ずこの幹と針金の近いところに、はい、あのラジペンの先端を持ってきて巻き込む、はい、そんでこ う, いうふうに来たらもうここのところでほらラジペンがあの邪魔してるから一回抜いて、はい、ここのところはもう手でこ う, いうふうに巻いてあげる。んで こ, こっちにに来た時に 近いところへあのなを持ってってここにままれ巻いてあげるラジオペンチです。はい。<笑>まああの木沼さんなんか大きい盆栽やってるからあると思うけど小さいこういう商品にあの針金かけるのとまた大きい盆栽にかけるのはちょっと違うと思うんだよね。うんまああそうです。 でこの時にやっぱり地幅を均一に持っていかなきゃ見栄えが悪いんでね、うん、これ今ほら開いちゃってるけどここに曲がってる木にかけるっていうのは難しいんで ね, そ, うですねでそんで時間がかかるまっすぐの一本木ならばどんどんどんどん巻いていけゃいいんだけど、うん、そうだねこれ一本じゃちょっときわないんじゃないかなと思うんでね みんなにこういうランチペンを買わせたんだけど100均であの買う人もいるんだよ100均っていうのはもうこの素材が柔らかいからあの無理きかないんでねやっぱしあの普通のホームセンターかなんかで5六百6 0 0円で買えるからそれの方がいいねじる時でちょっと貼ガ紙に遊びがないと締め付けられちゃうかなと思うんですけどああ俺はそこまで考えないね まあ食い込んでもいいっていうですよ、ね。まあ食い込んだら食い込んだところはあのシャリにしちゃってもいいし、この二基の途中まで一本でかけたからもう一本かけるのにこの先までかけていきます。その時にこの針金のせと内側あるじゃない。せの方にあの二本目はかけた方が。 針金が効きやすいですね。設定、はいはい、の下ってことですか。下側ね。まあ俺もほら独学でここまで来たんだから、はいはい、まともに聞いてもらっちゃうと困んだけど。<笑>経験上ですよね。うん、でもどこでも習ってないですか。本、う、当、んえー、ガチガチに引っ張ってやった方がいいですね。上の方が。うん 聞くよねやっぱし開いちゃうとこ、うん、んだけ曲フローと曲げてもさ、うんうん、その空いてた分だけ効かないんだよね、うん、まあ篠谷さんのさっきのほらあの黒なんかでもそうです、ね、かなりしっかりかかってるからさ、はい、あそうですね、うん、多分動画撮っ時言ってんですよねつきまけないって展開、うん、の、ね、これがこうです、ねうん 針金かけなんかは俺よりひるまさんの方があが当主演でねあれ勉強してるからでもこれもこ、うん、んだけしっかりかけてても曲を振ると強く振ったりすると開いちゃう場合もあるんだよねああ一周一周しっかりかけるっていうねえ、ね、ここまで、ねうん、ちゃんとっていうかキュッとだからそれがもう護になっちゃうんですよね、うん、もうラフィアなんていらない。 もうやっぱし基本だよね、えー、この動画アップして 2,3 年後に あ, あ雪がめっちゃ増えたら面白いですねみんな作って増えてくれたらねでこれで私も今度もう1本動画撮ってちっちゃくできるか誰でもできるんだよね、うん、ただ皆さんやらないだけであって、うん 怖いんですよね、ね。やっぱり、ね、折れちゃうとかね。うん、だから口が開いたりね、えーうん、まあ心拍だから折れるボキッと行くっていうことはないけどやっぱ口が開くことあるよね、はい、10月から2月が針金かけがいいよとはい、はい、その時期ならこれぐらいやっても大丈夫うん、全然そのうちあいつなんでラフやなんか巻いてるよって言われちゃうかもしれない いや、<笑>もうそれが基本なんで、本当は。えー、いや、まあ、でもね、うん、あの、この時期なら、本来、洗いよう。の室がすごい湿度が高くて、これも、あの、受けた後の、保護に。ああ、それもあるかもしれないね、はい、ね、すごい結露してるし。ねね、あんだけ、あの、苔が、泡を、入っちゃうということは、かなりの湿度が、あると思うんでね。で、一応、ちょっとりあえず太枝を。 ね、かけ終わったっていう感じよねあれですねちゃんとそういう背中っていうかね角角にちゃんとこうかかってるってことですよね、はい、それ曲げるわけですもんね、うん、こういうところに、まあ、こういうふうに、ま、曲がってる木っていうのはすごくかけづらいうんまた難しい時間がかかるうんうんうんだから畳み込むであればストレートの木の方が 針金を掛けるのも素直に掛けられる。それと時間時間も短縮できる。はい、ついついなこっちの方がね曲げやすいんじゃないかとかって思っちゃいますけどね。て、うんはいはい、芯に掛け終わったんで、今度はこういう小枝に針金を掛けます。点5ミリぐらいです、ね。これ1点。そうですね。これだと1ミリだけど掛けやすいんだけど効かないんだよね。うん、はいはいはい。うん、んで掛けた後にも曲を振っても 振り切れな い,、はい。だからちょっと太めの方がいいかと思う。まずはこの枝とこの枝にかけます。はい、小枝にかけることでさらに幹にも針金かかるから、うんうんうん、さらに幹も曲げやすくなる感じですね少し。わずかですけどね、うん。まあこういう細い枝にかける時には必ずこのラジペンの方が、はいはい、あの描きやすい。はいはい、それでこういう細い枝に描ける。 かける時は上からこういうふうに持っていく時には必ずあの人差し指で押さえる人差し指と親指で押さえるほ、は、ん、い、でまたこういうふうに下から来た時にも今度は人差し指と親指で押さえるっていうようなこれが基本だかなんだかまあ分からないけどそうした方があの枝にしっかり針金が食いつくそれと枝が折れないこのぐらい。 ことかちょうど行っちゃいましょうか。 おお腹腹も鳴ってるしぐぐはらないですか続きの針金かけをいたします。はい これさっきかけたより若干幹は細いからあの1ミリの針金でかけま す, です午後はメガネをかけごめんなさいこれがコツです。<笑> 一点二までありますよ。一点二まで。あ、これで一応枝に針金がかかったっていう状態ですね。はい、ほんで、これを潰して、七センチ六センチに持っていこうっていう類なんです。これから、そのようにしっていきますので。はい、お願いします。ええ、ま、ね、あ、口っていうの。 なんとかプライヤーって言うんですよね。オ ー, ーオーダープライヤーか。はい、だから水、はい、水道の排水管からがやることですね。ここのところに、この枝を下げの作業をします。 このぐらいまであの下ろしたいんだけど針金が効かないもんでここのところで針金で湯を沸きます、ね。 曲がらないじゃないそうだ、ね。で、これもう少し。下ろしたいんだけどさ。はい、結束バンドと同じだよね、はい。これだとほら、さっきからだいぶここのところは。縮んだんじゃな い,、はい。で、今度は。これをもう少し、あの手前の方に。引っ張ってきます。はい 今度はこの、ここの空きをもう少し縮めていきます。やりながら、やりなが ら, ながら隙、す隙間を埋 め, 埋めていく。うん、う感じますかね。うん、この、もともとから結構生かしながら、曲げてますよね。あ、この、ね、この木はね。うん うん。さらに前回の曲より深く強くあの曲げる曲を振ってるっていう感じだよね。枝、うん、をさらに下の方に持ってきます。の上上の部分ですか。この枝、うん。持ってく る, ここてくる。この辺までずっと持ってくる。ああああああ先ほど言った足元を と見せるというかっていうかこれを下ろさないとあタっぱ、ね、が長くなっちゃうんだねうでねそのために今ここ、はいはい、に下ろしてるっていう感じ、はいはいはい、なるとやっぱり一本一本違うってことですねうん、うん、アタンがねあ れ, あればもう少しだっかなと思ったけどまあこの結束してるところはあの3か月もすりゃ固まっちゃうと思うんでね ただ曲げるんじゃなくてやっぱり幅を持たせようとか、うん、前後左右単調じゃないんですよね。幹が複雑で、ええ、空間をちゃんと埋める。同じ木は作れないからね。そうなんですね、うんで。そこに盆栽の面白さがあるのかもしれないし、こ、ね、の一の枝から比べると長いじゃない。うん、だからもうもう少し追い込む曲を振りながら。 ね、<笑>これだい こ, こう配置していくわけですよね。その頭を結構たぐり込んで。そうだね。作ってますよね。うん、下枝に載せるような。そうですね。うん、動画ではなかなかわかりにくいかもしれない。うん、ね。<笑>完成形を見ながら。説明した方が。 わ か, かるかもしれないですよ。菊山さんが。多分。今度また作ると思うのですよ。ええー、ラジペンチ、ラジペン。ラペン、うん。そう、まず考えてください。この枝は芯<笑>のてっぺんなんて。ああ。鉄片。そうですよね、うん、一番太い枝が、ね。そうね。鉄片、うん。うん、そう、それが。2.5 の針金、ね。アルミ線ですもんね。ああ。鉄片だったところですね。なるほど。正, 正面は。どのぐらいでいいかなるんですか。正面はこっち。あ、これだ。 うん、ああ、すごいこれじゃあ、真後ろに向けてやる真後ろはぁまあいら、いろなきゃ縮めたっていうわけですよねそうそうそう、後でシンはこう来て、どこどこ向いてんですか下へ下ろしてんだよ下に降りてで、また上げてきてる、うん、こうこれがシンだからさ、初めの、うんはい、これがそうでしょうここまで上げて、ここへここに下ろしちゃったんだはいそれで向こうへ持ってって、ここへ、あの空いてる空間 のところ、ね、持ってきちゃうなるほどだから今篠田さんが言ったようにもう少し詰めてもこじ、うんあのまずにする、まあ、それの方が見栄えはいいかもしれないねねここにあの伸ばして、うん、ままにするよりなるほど、うん。だからこっちの元枝の方が元気になったら、うん、こっち止める止めればいいんだってさ。 あんまり今の時点で追い込んじゃってこのモテ枝が枯れちゃったらどうにもならない。そうですね。うん、これでまあ完成ま。まあうんほぼこれでまた持ち込む、ま、持ち込んでいけば。うん。こら辺を埋めたわんですよね。こう幹があってこう下げてこの辺の空間を空間を埋めて、うん、結局幹をこう太く見せるというか。どこか割れてますこれ。うん。割れなかったですか。 割 れ, 割, れ割れてないい。うがいいんだけどさ<笑>、うん、割れるっていうことは針金の背で曲げないからああここに針金のかかってないこの間で曲げるから、はい、あの開いちゃう、はい、強くあの曲げると、うん、だから必ずここに針金をかけて針金のこういう背でここに曲げてあげれば、はい、これ割れてますで1か月前に。 よくついたな。全然平気ですよね、うん。キミコさんが一ヶ月間に曲げてもらって、はい、そう。俺はねバクレいってますけど、はい、全然。だからこれが逆に味になっちゃうわけですよね。そうです こ, ここからシャリを作っていくと。そ う, そういうことだよね。うん、あこれキミちゃんかけたやつだろ？あはい。あの細かいところは、ま、曲げるのはやってもらいました。針金の部分ははい、はいはい、う, うん。ほとんどこの木とかあの木はキミちゃんが掛け で最終的にまあ枝の振りを<笑>な君ちゃんと話しながら作ったわけだな。はい。手取り足取り。<笑>足が取らなかった。足が取れなかった。<笑>これもこれもですね。やっぱこう太いですよね。ね幹が太く見えるっていう。これもこれを多分下ろしてきてるから全体に太く見えてる。 この枝ですね。でこれ、そうですね。ここのやつをぐるっ、あこれは太いやつは回してきてますけど。のこれめちゃ、うん、80度ここで回して、こ、う、の、ん、足も足元太く見えますよね。この1の枝はこれでこっちへ持ってこれ、うんうん。こっちの裏回して差し枝っていうのいですか。そうですね。すごいですね。この発想をそうですよね、うんこ。この太いやつはね、そ, ねそうぐるっとして、だ足元を。 太く見せながらも後ろへ持ってってこっちから出てきてるようにする、うん、すごいですね。僕の方の枝が遠くを見れば誰でもできるって話でした。ういう<笑>できないですよね。さ<笑>て、うん、やいますね。いやー、ね、できますよねの子の子るんです。これもだからこの本当は右はこれなんですけど、こいつとこいつでで多分これがやがて太くなってか固まっちゃうんですよね。これがトースト足元の太い枝。 心配ができるとこれなんかすごいですね畳ん で, 畳んで畳んで畳んでこんな太く見えるわけですよね、うん、太らせて一つの幹みたいに見 せ, て、えーうん、見せてるってことですよね一本はここ根ですもんねこれねというん、ことは一本は多分この辺の太さこれ辺の太さなんですよねそれをぐるっと回したり畳んだりなんかしながらすごいですねこれすごいですねこれよくわかりますよね、うん これもあ分かりやすい中だから私のお手本はこれなんですよこれもこの太さなわけですよね、はいはい、でこれが後ろへ行って後ろからここに来て、うん、この幅を持たせてさらにこういってま頭3本分の太さで123本でこんだけ幅作ってるんですもんね本当は1本はそのシャリこれだけですもんねそれを重ねていくことで太い木のようにのように見せる見せる天才ですね天才です天才 才の天才のこれ作った後の管理という管理はやっぱり今の時期あの乾燥してる時期だから、はいはい、あんまり乾燥させないように<笑>若干あの湿度の高いところで管理してもらった方が室、ねね、か発泡スチロールの中に入れるとか、はいはい、あと。 針金外すタイミングというか、うんうん、太いところにかかってる枝は、はいうん、あの針金の利きが早いの、うんうん、だから半年すればこれは外せる幹のやつ、えー、ほんでこういう枝のやつは枝がほら細いじゃない、はい、外すとこれと同じ半年ぐらいに外すと、うん、これは伸びちゃうんだよ、はい、柔らかいから木がだからこれはちょっと1年ぐらいはほっぽっといた方がいいんじゃないかなと思ううん、うん もうね、少しね、食い込み始めてますけど。これがね、しっかりかかってるけど。うん、これが外 す, 外外すと。伸びちゃってる感じがありますよね。ねだから、これぐらい巻き込むぐらいかけといていいってことですよね。え、う、え、ん。確かに、これも、わっとしてますもん ね, ね、うん。この足元のこの持ってき方がすごいですよね。うんまあ、そうですね。十、ねうん、センチぐらいですね。ですかね。 いやメニュー世界ですね7センチはいいものがこれが動画で通じるかとかですね、うん、通じるかというか伝わるかどうかですね伝わるかどうか、うん、このやっぱ完成形見ちゃうとねそうですよねここからこうなるんだと思うと、うん、早くあのは針金外すところ取りたいですよね、うん、ただしばらくこれはもうこれであと肥料をあげて、うん ちょっと食い込むぐらいまでも太らせていいと思うんですよね、はい、でそこの太ったのもこういう針金アルミ線で縛ったのも、まあ、みんな味になるってことですよねうそういう食 い, 食い込みだとかそういうのも含めて。はいということで2 2ンチあった心拍を7センチに捧げ込んだということでうもういろいろ勉強すること勉強になったことですねいっぱいありますんでぜひ次は盆栽宮殿。 そうですね。はい、すご光 が, 光がそうですよ、ね。で、先生、創作世界とコラボですから ね, そうですね。はい、こんなこともあります。チャレンジしてみたいけど、ちょっと自信ないなってあの傾む、ね、ところが、そうですね。それはちょっと数やんなきゃって感じはしませんそうそう。そうですよね、うんうん。やってみてね。まあ枯れたもん枯れたでしょうがないっいうぐらいでやんないと。うんね、このぐらい潰したんだから、えー、木は相当疲れてるんだよね。えー、はいはい、うん。だからやっぱし後の管理を。はい。 ちょっと湿度の高いところにね、うんうん、置いといてもらえば、はい、これがどんどん葉が青くなってくるからさ。うんね、青くなってくればもう閉めたもんだし。そうですね。過保護にしてるかもしれないけど。いや、全然、うんね。まあ、今の自分は過保護にした方がいいんだよな。は、うんね、あともう暖かくなったらもうほっぽっといてさ、うん、水もちょっと鏡の方が。そうですね。うん、こういうあの、玉になどもね、はい、こういう作り方で。 だいろんな形ののの高さに、ねうん、あああそうです、ね、そうですねそうですねねかかから、はいはい、ちょっっっっと迫力のあるものが、ね、あって面、ね、面白かった、はい、あ面白かった面白かったです、ねれははい、これもさ「盆栽世界」の四宮さんと「盆栽級の田口さん。 シルマさん、三人の話し合いの上でここまで来られたということが、僕にもプラスになりましたね。ありがとうございま す,、ね す, ね す, ね す, ねすね。まあこういう縁ができたってことですもんね、うんうんうん。あ、あと忘れてました。新藤さん、あのー。いた の, <笑>いたのい<笑>い。いたの。まあ新藤さんも、ね、あの前回かけたあの心拍を持ってきて、うんうんうん、前回かけたよりしまった日に。うんはいうんうん 上ががっったたたていいいいいいいいう様子うううううででででででですすすねねそ、はい、それははははははははあああああのああ君のミニサビままあ、まこここけどかかちちらは、はい、こちらししょというでとりござん、まあ、みんなやっぱし決断があって。 ここまででっていう、うん、作業ですよね、うん、俺一人じゃここのところまで来<笑>た、はい、なかなかみんなの知恵もあった上ではいはい、はい、ここまで来る、うんはいはい、や, っやってほしいというね、うん、そういう思いにそれで や, や, やっぱし一人でもあのこういう木を作りたいっていう人が、うんあうねうね、あの出てくれれば、はいはいそうですね、盆栽仲間がどんどん輪が大きくなると、うんうん、そうです ね, ね 園さんの方にもどんどん生徒さんが花、うんうんまあねうん、機械の方にもこれを機械に ね, ね,、はい、ねあちこちに散らばってもらえれば、うん、篠宮さんの「盆栽世界」の方も本が売れると、うんうんうんえー、そうです ね,、はい、そ, うですねあそれはもう二度過ぎでいいで、ね、<笑><笑><笑>ていて<笑>、はいやいいや盆栽球も視聴者数が増えると、うん、はい、よろしいですかね、はい、じゃあこういうことで本日、えー、やっていただきました加み宮さんです